プランクを簡単に腹筋に2倍効かせる方法として紹介していきますプランクっていろんなやり方があるんですけども実はつま先ではなく足の甲を床につけてプランクするだけでお腹にしっかり効くフォームを作りやすくなって腹筋を鍛えることができるんです今回たったの20秒です動画を見ながら一緒にチャレンジしてください はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、お腹を引き締めたい。食後にお腹が出やすい。反り腰でお腹が出た姿勢になってしまう。そういった方におすすめな、プランクのやり方を紹介していきます。今回のやり方は、とっても簡単なのに、通常のプランクよりも、2、3倍腹筋に効かせることができます。 たったの20秒で必ず腹筋に効きますので、腹筋をすると首や腰が痛くなる。プランクをしてもお腹に効く感じがしない。プランクのフォームがわからない。そういった方は足の甲を床につけてやるだけです。 たたの20秒しかしませんから、今回は3セット頑張ってやってみてください。1セット目よりもどうしても2セット目、3セット目の方がしっかり腹筋に効かせられますんで、今回はお腹が疲れてもフォームが乱れずに行えますので、腹筋筋肉痛になるかもしれませんが、頑張ってみてください。それでは紹介します。通常プランクというと、肩の下に肘をついて、足を閉じて体を持ち上げます。お腹に効かすポイントは、 お尻が上がらない。お尻をしっかり締めた状態で体をキープすることが大切なんですけども、実はこれって、かかとの位置が後ろに行ったり、真上だったり、前に行ったり、かかとの位置が動いてしまうと、肩の位置が動いてしまうので、お腹に効きにくくなるんです。そこで今回は、かかとが動かないように、足の甲を下につけます。 この状態で体を持ち上げます。つま先ではなく足の甲なので、体の位置がね、前後ろ動かないんです。なので、同じ姿勢をキープして腹筋に効かすことができます。足の甲を少しね、痛いよって方は、まず正座した状態から手を後ろについて、こういう感じで、足の甲をまずね、伸ばしてください。OK です。これでプランク、20秒やっていきましょう。 肘の位置を変えるだけでレベルを変えることができます。初級の方は肩の下。中級の方は少し前。上級の方はもっと前。そうすることでめちゃくちゃお腹に効かすことができます。ただあんまり肘が前すぎるとちょっと肩にも負担がかかっちゃうのでできれば初級の位置か中級の位置がおすすめです。今回私は中級の位置でやっていきます。足の甲でするだけでお尻が 上がりにくいです。自然とお尻が締まるので、腹筋にしっかり効かすことができます。20秒、3セット、やっていきましょう。呼吸はできれば長く吐いてください。あまり息を止めないように注意です。それではいきます。スタート。これでキープ。すでにきつい。ああ、中級の方、頑張って。めちゃくちゃきつい。お, お尻締めて。 あと5秒 OK かーこれはきついいやあんまり肘前に出すとちょっと腰痛い方がね出てくるかもしれません初級の位置でやってみましょうそれでは見せ止めでいきますスタートこのね初級の位置の方がお腹に効く感じがあるかもしれませんしっかりね お腹を引っ込めてお尻を締めてキープあと5秒 OK いやーラスト頑張っていきましょうつま先で行うプランクはねここまで辛くないと思いますでもね頑張ってやってみましょうラストいきますスタートお腹が。 プルしてる方はよく聞いてます。お尻をしっかりめで、少し。オッケー。お疲れ様でした。いや今のねつま先ではなく足の甲を下につけるプランク。コープランクと名呼びましょう。 通常のプランクでね、お腹に効きにくい。前のめりになってしまうと、お腹にかかる負荷が肩に乗ってしまうので、あんまりね、プランクってのは前のめりになっちゃうと、腹筋に効かなくなるんですけども、今回はね、足の甲をつけるだけ。そしたらかかとの位置が変えれない。なので、辛くなったら前のめりになってしまうっていう状況が持っていけない。なので、今回のプランクの方が、腹筋にしっかりね、効かせられるというやり方になります。 頑張って3回やってみた方、よかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種、ジ n ネもやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。そちらの方の方がコメント実はわかりやすいんです。なんか質問あるよって方はね、Twitter や Instagram から、よかったらメッセージください。今回もご視聴ありがとうございました。